ここんにちはゆっこです今回は夏のツーリングアイテムの紹介です今年の夏もモーションになるとニュースで言われてますが RS 太一さんから画期的なクールアイテムが発売されましたそれがこちらででん「水冷式クーリングシステムリキッドウィンドウ」「リキッドウィンドウ」 最近 SNS でもちらほら話題に上がっているのを目にするので気になってた方も多いんじゃないかなと思うんですけど RS 太チさん冬の電熱グローブが個人的にすごく良かったのでえ冷却装置も期待できるかなどうかなってところでえちょっと試してみようかなと思いましたあのギャッツビーのマンダムさんとの共同開発だそうですでこれがスターターキットで別売りのアンダーシャツを着て そのシャツに冷却水を染み込ませて、えー、バイクで風を受けて走ることによって、えー、気化熱で涼しくなると、えー、そういう仕組みだそうですはいで今クーリングウォーター 300ml を詰め替えてボトル満タンです で、このクーリングウォーターがですねメイドインジャパンをイメージして緑茶と柿の消臭成分を配合してるみたいなんですよ緑茶と柿ってなかなか渋いですよねはいこれが専用のアンダーウェアですね着心地はまあ普通に柔らかくてサラサラしたクールインナーって感じですね まあ、全然あの悪くないです、こっちは。はい、で、えーと、これが付属のベルトですね。これを腰に巻いて装着して、えー、このポンプをプシュプシュっとやると、ホースを伝って、この首周りを中心に噴射されて涼しくなると。はい、では、実際にやってみます。うわおっ、垂れてきた。 めーっとこんな感じ背中もこんな感じで濡れておりますこれどうですかねこれなかなか面白いねあちなみにですね柿の香りはしませんこの切り返しがあるんですけどえそこまでちゃんとえっ、ー、と インナーが二重構造になっていますなのできだれもちょうどあの下の方までこう行かずにちょうど上のところで止まってくれる感じになってるのかなと思いますはいじゃあこの状態で実際にバイクに乗るとどんな感じなのか、えー、ちょっとその辺を走っていきたいと思います今日の天気は晴れ。 さっき温度計見たら気温28度湿度が高いんでもう蒸し暑いですねもうすでに汗かいてますはいじゃあちょっとここでプッシュお結構液が飛び散りますねこれは うん、やっぱね、風を受けると全然違うね、めっちゃ涼しい。うん、おいい感じ、いい感じ。で、このシャツですね、えー、と風を受けて走ることで、最大でマイナス 5.2 度、ウエアの温度が下がるという結果が出てるそうです。そりゃ涼しいよここも下がったら メントールの香りが鼻から喉からすごいスーッときますねいやこれは鼻炎の人もスーッと鼻が通っちゃうっていうメリットがあったりしてねいやーでもしかし今日は暑いねあのバイクに乗る人は分かると思うんですけど 本当夏のライディン湖は過酷ですよね。それじゃあ高速に。 絶対涼しいとは思うんですけどテスト走行ということでちょっと試してみたい場所がありまして灼熱地獄、山手トンネルあ今ち ょ, うどちょうど見えてきましたね、はい、ここにイン、はい、でここが夏場はトンネル内の温度が40度以上の高温になるライダー殺しと言われているトンネルで。 しかもトンネルの全長が1 8キロぐらいあるんで一度入ったら最後っていうねもう我慢できなくて途中のインターで降りちゃう人も多いんじゃないかなって思うんですけどもうねとにかく暑いトンネルなんですよで今、ね、今日も、えー、あの外の温度とは全く違いますねもうムンムンして今やばいです、はい、ではちょっとここで、 風を受けながら走れば涼しい、うん、かなり違うねだいぶね不快感が軽減されますねであのリキッドウィンドのボトルにアイスのこう保冷剤を入れられるスペースがねちゃんと作られてるんですよで今日それを入れてきたんですけど冷却水自体の温度をこう冷たく保ってあげることによってもまたかなり効果が 得られると思います。ええ、とてもいいや、これ出ます。富ヶ谷でおりまーす。うわー、涼しい。地上やばい。やばいクール感ですね、これ。 うん、確かに涼しい暑さが和らぐのは間違いないですねであとこう家でつけた時は少し邪魔かなって思ったんですけどあの実際に走行中の違和感とか邪魔くささっていうのは意外と感じなかったですつけてるの忘れるくらい重さも感じないですあと水で濡らして首に巻くクールマフラーなんかも首周り冷やしてくれるんですごいいいんですけどやっぱりただの水なんでこう走行中に すぐ乾いちゃって自分のタイミングで冷却水を吹きかけることができるっていうのがいいですねあ乾いてきたなって思ったらプシュップシュップシュッみたいなねうすごく原始的なんだけどこうありそうでなかった商品っていう感じですよねリキッドウィンドウの使用に向かない人、えー、まず肌が弱い人結構強力にスースーするんで。 すぐ肌がかぶれちゃうとか刺激に弱い人にはおすすめできませんそれから見た目を気にする人こうやっぱりねこうチューブがビヨーンって出てるんであのー、決してスマートではないですこう知らない人が見たらこうなんだあれ感がすごいんじゃないかなとあとこれは結構決定的かなと思うんですけど 渋滞が多いところを中心に走る人こうある程度スピードに乗って走った時にはっきりと効果が実感できるなと思ったので今まさに渋谷区を走っていてすごいノロノロ運転なんですけどでこう慢性的に渋滞してる都心部での通勤通学に使うとかそういう渋滞ゾーンでの日常使いには向いてないこうリキッドウィンドの。 この効果を十分に発揮できないなと思いましたいやこれすごい渋滞でしょもういつもこんなんなんだもんあと一緒に着てる服に色移りする可能性があるアンダーシャツに冷却水を染み込ませて長時間こう密着した状態で走るのでシャツの上に着てる T シャツだとか女性の場合は。 アンダーシャツの下にキャミソールとか下着とか身につけると思うんですよねそういったものに色移りしてしまうシミができてしまう可能性があるっていうのはもし購入検討してるならう頭に入れといた方がいいですねであとアンダーシャツの上に羽織るメッシュベストっていうのも別売りであるんですけど通気性のいい 3D メッシュになっていて それを着ることでアンダーシャツとライディングジャケットの間にこう空間ができて冷却効果が期待でできるううものだそうですでこれは一番小さいサイズがメンズの M だったのでさすがにこれはブカブカになっちゃうと思って私は買わなかったんですけど、まあ、そういう専用のメッシュジャケットもあるということでご参考までに。 やっぱね走りだすとすごく涼しいね今までの夏のツーリングでは感じられなかった感覚かな、うん、すごいひんやりでリキッドドウィンドは二輪間に置いてあります。私も近所の二輪館に見に行ったんですけど夏に向けてリキッドウィンドコーナーがドンと広がってましたなんで暑い夏のツーリングを少しでも快適に過ごしたいっていう方 それから、えー、熱中症対策アイテムの一つとして検討してみるのもいいんじゃないかなと思います。はい、ということで2021年新作クールアイテムの紹介でした。